はい、ではもう一度なわますうまくできました。な何か質問はありますか。大丈夫です。そしたらちょっと今は私見えなかったんで、えー、皆さんがどんな風にされているか、うん、見てみたいと思いますので、しかも大変ですけれどお手本をしてもらって皆さん。 ら結構で、えー、ちょっと音をおこばしてしまいましたけれども神様のところに来てすぐこうお参りをするんじゃなくて最初に来たら軽くあの神様の前に参りましたというふうにこれはこう15度ぐらいというふうに言うんですけど神様お辞儀をするそれから2礼2拍手1礼というふうにお参りをしてお参りが終わったらじゃあこれで失礼いたします。 軽くお辞儀をして下がられると、まあこの人お参りの仕方よく知ってるなというふうに思われると思います。まあ、落ち着いた気持ちでお参りができるのであれば。